おさこいそうらん風神の皆さんで英名どうぞ風神 この言葉は統一性がないという意味を持っていますが我々はカラスがバラバラに鳴く姿を個性と捉え一人一人が輝く集団と解釈しましたこれを現代人の自己表現の葛藤と重ね演舞テーマといたしました精一杯全力で演武させていただきますのでどうかお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いします 私を表現する。強い意志を持っています。<笑> ね、れ風神千葉工業大学よさこいソーラン、風陣の皆さんありがとうございました。